今月22日にメンバーのキシユタ27、ヒラノシヨウ26、ジングージユ25のグループ脱退が迫ってきているジャニーズの人気グループ、KNG&PIS。ピンス 映画のプロモーションの関係で今週に退除する騎士以外の二人は脱退と同日にジャニーズ事務所を退除し金プリは長瀬恋24と高橋海と24の二人組ユニットとしてリスタートを切ることになっています情報識者。退除組の三人にとって今後は長年親しんできた事務所を離れての慣れない環境下での生活の始まりでもある。当然、 これまでとは違った人脈も築かれ、様々な場面で、はじめまして、な人々との出会いも待っていることだろう。そんな、今読み返してみると面白い記事があります。QLAB。音楽と、人の2022年4月号ではキンプリの特集が組まれているのですがその中で初対面の人と仲良くなる方法はとのインタビューが掲載されているんです前での情報識者。 四角金プリは天気の話題が鉄板。疑問符本誌の中でリーダーで最年長の騎士は積極的に話しかける。その人と共有できるネタがあれば最高だけど、まずは話の内容は何でもいいからとにかく話しかけて盛り上がれるネタを探す。ネタが尽きてもうこれ以上はないぞ。疑問符ってなった時は天気の話。 でも天気の話はその後が続かないんだよな、くしょう。と、かなり社交的で大人な対応が想像できるコメントを残しているんです。ちなみに神宮寺も、寒かったら寒いっすね、とかその日の天気の話とか、まずは何気ない話題で話しかけてるかな。と、答えているのが面白いですよね。キンプリメンバーにとって天気ネタは鉄板なのでしょうか 前での情報識者。ちなみに神宮寺は他にも、仕事でご一緒する方は事前にプロフィールを調べていく、ね。誕生日は必ずチェック。犬を、ケイ、くんと共演した時も、誕生日を調べてプレゼントを渡したら喜んでもらえたよ。と、こちらも、できる社会人、としての顔を覗かせている。二人は、今後の新生活でも心配ないように思える。 一方、予想外のコメントを残しているのが平野だ。近く仲良くなろうとも思わない、との驚きの発言も、平野は初対面の人と仲良くなるために、何もしない、仲良くなろうとも思わない、しょう。と、ちょっとびっくりするようなコメントを残しているんです。しかし、その理由として、それくらい無理のない感じがいいと思う、よ。 そうしてきたから俺の周りには今いい中間が集まっているし、無理すると無理した友達になっちゃうから、話しかけられる場合は、蝶や車の話題とかだと打ち解けやすいかも、とも答えています。素直で純粋な平野らしい答えでもありますよね。前での情報識者、メンバー全員の性格がすこぶる良いとの評判もある金プリ。 はじめましての席での対応はそれぞれ違っても平野だけでなく、岸神宮寺にも今後も良い仲間たちが集まってくるに違いない。近く釣り川にいたずらをする平野。MV 撮影時のオフショット。撮影小物の釣り川を手で弾く姿がキュートな平野。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。